皆さんこんこにちは美です今日はですね、えっと、英語学習の量と質について皆さんと私の考えをシェアしたいと思います。私が英会話を一生懸命頑張っていたのが結構前ですね78年前になるかと思うんですけれどもワーホリに行く前に1年か1年半ぐらい結構集中的に英会話の練習をしていました。その時に どうせやるならね効率よくやりたいから量を確保するのが先かそれとも量を重ねていった方がいいのかっていうのを自分なりにすごく模索していた時期が長かったです。で今英語コーチとかを経てですね自分なりに答えが出ているので皆さんとシェアしたいと思います。ズバリ結論から言いますと質は後からついてくるです量をこなしましょう先に。 えっと、そもそも量をこなななしていないいいいいいいとと質ががいのいのか悪いのか悪う判断ができないと思いますコーチをつけている人は強力な助っ人がいるのでいいんですけれども独学の皆さんこれ迷って迷って結局「諦めた」なんていう方もいるんじゃないかと思いますわかんないですよねこれいいのかな、まあ、みんないいって言ってるけど、まあ、とりあえずやるかみたいな感じですよね なので、えー、とこのビデオでは私がおすすめする英語の学習の進め方、まあ、ざっくりバージョンなんですけどもお伝えしようと思います私が考える、まあ、ざっくり英語学習こんな風に進めていったらどうでしょうっていうステップが3つあります1つ目は、えー、とどんなに短くてもいいので継続して英語に触れるる習慣をつけるこれが英語学習の量を確保するベースとなるまある えー、と基礎となるところですね学習ので、その、えー、と習慣がついてきたら二つ目量を確保する学習量を増やすフェーズに入ってほしいですで、えーとまあ、どうやって学習量を増やしていくのか習慣化を強化していくのかっていうビデオなんかも今作っているので多分今週中、うん、今週末ぐらいには出せると思うので楽しみにしていてくださいで、えーと、量が確保できてきたら ここで終わってしまっては結構もったいないのでぜひ定期的に振り返り返をしてくださいこの学習法で自分の技能がどれぐらい伸びたのかその伸びたのかっていうのを、まあ、振り返るためには定点観測というか、まあ、私は英会話を集中的にやっていたので英会話に行って自分の言いたいことが言えるのかどうなのか。 選択したテーマについて自分の考えがどれぐらい語彙力豊かに伝えられるのか相手を説得できるのかっていうのを、まあ、試してました試す場を設けていないと自分がどれぐらい伸びたのか前よりできるようになってるのかっていうのがわからないと思いますなので是非、えっと、学習量の確保をするフェーズでは自分の技能を定期的に試す場面を作っていってください。 ステップ2で学習量の確保でステップ3で、えっと、使う場面と振り返りを、えっと、うまく使いながらどんどん自分の弱点を強化するっていうフェーズに入ってください。入ってくださいって言うとあれですけど入っってていいいいくのがいいんじゃないかなかと思ってます、えっと、やる気に満ち溢れた人はですね最初から3時間やるさ なって<笑>えっと集中的に頑張るぞっていうのもいいんですけどもちろんえっ、ー、とだいぶマインドが強くないと、まあ、誘惑に負けてしまうんじゃないかと思います。誘惑に負けなくても、えー、と学習量が少しずつ落ちてしまって効果が感じられず、えー、とやめてしまう諦めてしまうなんていうことも起きるんじゃないかなと思いいいますここで注意点をいくつかあげたいと思います。 えっと、ですね学習量を確保してくださいっていうとうーんどれから始めればいいかわからないからとりあえず、えっと、テキストをたくさん買って頑張るぞって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどもテキストは最小限にして欲していです、えっと、教材ですす教材ねいろんなことに手を出してしまうと薄く浅くになってしまうのでちゃんと使える。 英語運用能力がつくかと言われると結構。わからないなって感じですね。教材はなるべく少なくいきましょう。現在手元に教材があるんだとしたら、それを。えっと、まあ二週三週ぐらいやっていきましょうか。 単語やフレーズわからないものがなくなるまで繰り返しやってください一つの教材を完成に近づけていくと自分の弱点とかっていうのが見えてくると思います、まあ、単語が弱いのかもしくは、えっと、言い回しが慣れていないのかまたは、えっと、テキストベースだと強いんだけど会話ってなるとやっぱり弱いで会話をもし伸ばしたいんだったらもちろん会話の練習も追加しなきゃいけないっていう風に自分に足りない モノベースで学習を組み立てていけるようになると思います私の場合で言うと、えっと、私が集中的に英会話の練習を始めたのがワーホリに行く約2年前ですかね1年半ほど前から、えっと、カフェ会話っていうのに行き始めました、えっと、私がよく行っていたカフェ会話の会場は、えっと、日本橋ですね懐かしい <笑>日本橋のイリーっていう会場にすごくよく行っておりましたそこで私がやっていたのは、えー、と頻度的には週に3回とか4回、まあ、行ける日は、うん、毎, 毎日まあでも週5とか行ってる時期ありましたねそれぐらいのペースで行っていましたで、えー、と手元に置いていた教材は文法書1冊とあと 携帯の中に入っているアプリ、私が使っているのはこのアプリです。アプリを買って、えっ、ー、とまあ紙でもいいです。あとはえっ、ー、とフレーズや単語などは YouTube もしくは TED もしくはえっ、ー、と海外ドラマ、ポッドキャストっていうふうにえっ、ー、と実際にネイティブが使っている場面から全部新しいボキャブラリーを ゲットししていました。それを自分の英会話のフレーズに織り込んで会話の塊の中に盛り込んで使ってみる。で実際に自分がナチュラルに、えっと、自分の思考に乗せて文章化、えっと言語化できるかっていうのをトライアンドエラーしてどんどんどんどん自分の舌に慣れさせるイメージですかね練習していっておりました。 はい、ということで今回は、えー、とサクッと英語学習の質と量についてお話ししました。皆さんの中で、えー、と量を増やしたいんだけど質も一緒に伸ばしたい、どっち取ればいいのかな、えー、とより効果的な英語学習法とはってちょっと悩んでいる方もしいらっしゃったら、 とりあえず1つ2つの教材を完璧になるまで、えっと、繰り返ししてみましょうその教材の中でわからない単語がない言えないフレーズがないっていうところまで完璧にしたら そ, こでそれをやってるうちに自分の、えっと、苦手に感じるところをアドオンでどんどんどんどん追加で、えっと、学習を組み立てていってください。 ちょっとさっきも言ったんですけれども今ちょうど、えー、英語学習学習習慣の作り方のステップ 5, 5ステップっていう動画を作っているので、えー、週末には出せると思いますのでぜひぜひ、えー、待っていてくださいどれぐらいの人が待ってくれているかわからないけれども私基本的に過去の自分に当てて動画を作っているので。 えっ、ー、と万人受けするかと言われたら、ちょっとわからないかもしれないんですけれども、ぜひ私のように。迷える子羊の方に役に立てればと思って、動画を作っております。ぜひぜひ、えっ、ー、と、まあいろんな英語チャンネルさんいると思うんですけれども、また寄ってみてください。a l right, thank you very much for watching today as well. I will see you in the next video. bye bye.